皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月18日、今日は、最低限の集歌をこなす日となりました。メインストーリーの最終決戦は、しばらくお休みです。せっかくの日曜日なのに、体が全然動きませんでした。以前の動画の伏線回収です。10倍バトルだと、エルフの飲み薬は何個になるのかの答え合わせです。 さすがに10個にはならないだろうな。でも、5個くらいにはなりそうだな。と思っていたら、驚きの3個でした。びっくりです。仕方ないので、今回の10倍バトルは、福引き券を30個もらうことにします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。